今イチゴのシーズンです。はい かな り, 向き合っております<笑>こんな感じで外で売られていますいちごのスイーツを買いました<笑><笑> 値段はシンコミル、まあ、約100円ほどで食べれます100円以下になります<笑>イチゴのアイスクリームですこれもシンコミルで約100円ほどですかなり美味しそうですでイチゴのエンパナーダですこれもシンコミル約100円ほどです1キロで約500円ほどです かなり日本と比べると安いででですすイのパこれもフィンコミールで約100円ほどです。 な種類がありますこれも先行ミル約100円ほどです。 売ってるものはほとんどだいたい同じような感じです値段もみんな同じですねいちごの貯金箱を買いましたなかなか可愛いいですこれで約200円ほどです アルコールイチゴのジャムを買いましたこれで金銭ミル約300円ほどですイチゴのアルコールを試飲してみますイチゴの アルコールを買いましたなかなか美味しかったです、えー、約400円ほどですこのサイで2キロで約800円ほどです2キロ分のいちごです800円とはなかなか安いです アレグアの教会です結構綺麗な庭もありま す, りますこの教会から大きな湖